De、no、puta no soy te... qué haces aquí? Vete al coño de aquí, no quiero verte. Ah, hijo de puta, justo da que. Ta y le peque, fuga, e no tore, carada, no desno, no. Stamina, gane, justo da que. Escena y desio, justo da que. Desio, demo, o d o r e na, i na, na, tada, no, na, na, desu, aido y naló, tu e yu, mono, ga, yu, tsu, kara, ni, sopora, desu. 目標に地道に行きます。無理して負傷やったらたまりませんからね。ああ。森久保を森に返す日が来ましたか？はい、逃げてないです。ここに来なかったということに。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 今日は大事な打ち合わせがある言うたらこんなだめるのに難儀したわ親父らの気持ちもわかるなんせ次の仕事は紅葉をバックに撮影するんじゃろほんとアンズも不安だよ曲も出したししばらくは働かなくてもいいと思ったのに愛、はい、とは言えんじゃろが どうしたもんかせめて横文字以外なら